です皆さんこんにちは今日は初めて見たですよねマスク私も今日本人になったマスクということで年末ということは大掃除皆さん始まるよね私はあの先にイタリアあの2週間帰るからお掃除早めに始めたいと思います だけど結構すっくりしましまたね。わーすっきりしたんだねってほんともう日本に来てからの初めての頃のフィギュアとか壊れてるものとか汚れてるものとか全部もう捨てっぱなしでやってたんだけど、まあ、やっぱりなんだろうほんと大事なものとかファンクラタのものは全部あの捨てはわけではないけど本当自分の。 まだこの汚れの T シャツの7 年, 7年前買ったのもので多分1000円とか2000円で買っててなんでまだここにあるのって思ってで今は例えばあの使わないしトとと壊れてるフィギュアとま本、あ、当使わないコスプレとかまあ、絶対売れないコスプレとかも捨てましただから本当心が痛いんですよマジ痛いんですよ男としてちょっ痛いんですよだけど ちょっと綺麗になるのためにうーんではでは今日はねえっ、ー、ともう一回撮りたい動画があってルームツアーですあれ、今なんか聞こえたねえ、ね、そうですねーんイェーイそう家族も増えたからさ えー、っと結構家が変わったよこの子猫のためねあもりくんのためにキスするか<笑>えっとちょっと家が変わって前が結構チラッとしてたから、まあ、今もねちょっとチラッとしてるんだけどもうちょっと良くなったからちょっと見よう、まあ、キッチンがそんなに変わらない結構でお茶ロンドンの紅茶紅 茶, 紅茶コーヒーコーヒーコーヒーコーヒーコーヒーばっかりコーヒーマシーンこれもあるし ではまあ、あんまりチキンッチキンっていういやキッチンキッチ ン, キッチンねキッチンはあんまりまあ料理そこまでねしてないけどまあ拾いの方がやっぱりいいなと思ってであとはこんな感じ今ここでテーブルでで誰が来たらパパンこ船が大きくなるよジャンこれ昔から持ってるあ私似てるなって言われて。 そんななことない、ね、いや、よしでここはもう分かってたと思うんだけどなんでセバレートなんかちょっと変なこれは雰囲気なんですけどこれああとでも私の冷蔵庫も冷蔵庫もいいなこの冷蔵庫青いだからめっちゃ好きもう青い冷蔵庫は最高青いか黄色か好きでここはまずまあジャケットとか多くて、まあ、最近よく着るものがここにした。 でなぜというとまずこれで誰が 入, 入ると私の部屋全部中身が見えないようにしたやっぱりドアがないとなんだろうそうですね郵便の人とかちょっとね知らない人がドアに来たらちょっと怖いからとりあえずこれででプラスこれがなファッションの変身えっと、うん、変身なんとか憧れ アングル<笑>憧れファッションアングルですね。タダーンでまたこれはクローゼット。でここは私の好きなアーティストを全部壁にしたインスピレーション取るのためにん。小さい時から好きなアーティストとか、えー、と憧れる人がねやっぱり壁が欲しくてこれはねなんかあこれでこれを見て頑張ろうってでここに鏡があるんじゃないですか。だからこれで あの毎日自分のボディスタイルとかファッションとかチェックしてるの今あんまり見えないんだけどこれでわかると思うちょっとめっちゃきくなっちゃった<笑>もうちょっと痩せて今ちょっとねダニエット頑張ってるんだけど結構食べるが好きだから大変だなでこのクローゼットそうまだあるんですよこのクローゼットは実は全部コスプレです そう全部、はい、入るようにしたんだけど動くない私。ではちょっとめっちゃチラッとしてるからあんまりねうわー<笑>これねウィグウィグウィグセットセット一緒セット一緒セット一緒セットで、ね、まだ<笑>まだこちの方にあるんですけどめっちゃチラッとしてるいやったない<笑> ですババンこれもねまたジャケットとかカバンカバンと身ぐるみとか、えー、っと武器とかはねここの後ろにしてるんですよおいに、ダメ ジャケットで私のフィギュア結構ね引っ越ししたらフィギュアはねめちゃめちゃ壊れた私はね箱持ってない子ですよねやっぱり箱捨ててしまうからだんだんに6年間で引っ越しすると壊れてしまって<笑>まあこれも壊れたんだけど捨てたくないからもう残ってるものがこれしかない私の好きな作品それはね壊っちゃったもん壊っちゃった。 これフランスからとったもん。あ、割れ方がいいか？<笑>で、あのこれパペットくまモとか私のプリプリタイとかも。<笑>ただんいつでも取れる。それで youtube 動画であの阪神とか twitch とかに見せる。 あ と, あ, あとはねこれもチラッとしてるんだけど全部服です服めっちゃ持ってるんですよそんなに服たくさん買うよりがやっぱりあの知ってるはねもったいないからそれはあるなんですけど最近はねファッションがすごく変わってるからあもうまたファッションちょっと変えてみたいなとかもうちょっとすごくね力はいおい でこれが使ってくれないの猫こたわです。ですわね、使ってくれねえんだよ、マジで。おま君あなたのこと話してるんだもん。 よあ痛いおいでもそんななにととか爪とかしてい子だけど。 めっちゃ猫と遊んでで、るこちらはねメイクスペース前も言ったんだけどこれだけこれだけ実はね買いたいんですよそうこの色はね白と合わないからこれだけ買いたくてまだ書えてないんですよそうこれだけはね、うん、あまり好きじゃないけど最近新しいメイクの道具とかまあ前のウィリアンとかクロエの あのパフュームとかディオールのパレットとかアンナスイとかあと可愛 い, いコラボグッズとかめっちゃ好きだからそういうセーラームーンのパウダーとかサクラのリップとかは最近めっちゃ買ってたけどもったいないな<笑>で。で、えー、こちらになりますね私の、まあ、ちょっとねこっちはちょっと違ったんですけどクリームとかエアコンのやつとかあるなんですけどこれはね私の。 そう毎日ではなくて結構いええ毎ヶ月1回ぐらい書くなんですけどここに来てから書いてるんですよもうこれ2014年メイドカフェに行ったとこ時のチェキとかも貼ってるし結構昔のチェキとか友達の手記とかあるよねこわ最高まあ大丈夫そんなに2つ書いてないけど で, でこちらはベッドそのとおりかはあんまり変わらないたまにシートだけ変わるなんですけどもうちょっとピンクしたりとか、うん、幼い時とかでもクリエーティブの時はやっぱりこれが好きんですよなぜというとあのカラフルでいいんじゃない結構そうで今猫ちゃんと一緒に寝てます<笑>そうで でもやっぱりねいいベッドがいいんですよいいベッドはすごくいいやん今私のためだけにベッドつい て, ても彼が半分以上が取られてしまうんですよ猫が<笑>はいまあ最近ソニックとメイドいるんですよ<笑> マサイコの大好きだからなんか私も確か映画は楽しみだしうん昔アニメも言いたし結構昔から遊んでるんですよね<笑>でこれはこれ何って考えてるよね前の動画だと結構スーツケース多くない私本当普通に多いんですよあの旅行したりとか あの多いからスイーツケースはどうやって隠せばいいのかこんな感じで隠したまあ、正直で言うんだけど全部スイーツケースなのこれスイーツケーススイーツケーススイーツケースそうでそれで私の好きなものこれはね5歳の時と13歳の時から持ってるものこれベイビーのやつ私ロリータのロリータを着てたの服。高校生中学生の時から持ってるめっちゃ高いんですよこれ。 でお父さんを撮ってくれたし、あのフリクリとナナがあの私の大好きな作品がしてるんですであとは何だっけここはねちょっと変わってたんだけど変わってっていうかなくなったパソコンがね大きなパソコンはやっぱりあんまりやらないしあのゲームしたいだったらもっといいパソコンじゃないとやっぱり遊べないから捨てちゃった。 今私の出てる雑誌だけはあのここに封談にも見せてるんですよ。なぜっていうとあこれ今アマゾンで買います私のサイトにも買います<笑> PR でもやっぱりこれ見ると自分の知識もなるあっこれができたから絶対これからもっと頑張るじゃんって思ってて自分のものの自分のできたの仕事が夢叶えた の仕事がやっぱり好きだから好きっていうかあ、嬉しくなれね。そうで、こちらはまだまだこれあるわかるんですじゃないでしょうかこれはね、まだレベル低いんだけどあの忘れ…だんだんに忘れてしまってるんですよ日本語ただこれで日本語の練習したりとかもしてますまだねまだしてるんですよ で、あと違う<笑>昔のカと、あとあはカメラカメラはねちょっといいところがなくて最近はねこれで撮ってるが好きんですよこれでそうこのちっちゃいのものとで本とあともう一回のカメラでも最近 iPhone がすごくいいから大体 iPhone で撮ってますねでこちらの私の好きな雑誌と本です 日本は結構セクシーツラのやつが多いなんですけど昔の憧れた の, あの人もめっちゃこんな感じでいつも見てます父アンナさんとか昔木村カエラさんがすごく大好きだったんですよで「キャリーパミューパミ ュ, ーパミュー」ファッションかわいいファッションの勉強するためあとあと昔の雑誌とか な, ないと思うけど こ, のケーラーこれはね14歳を見た時にこれ日本のポップカルチャーはすごいって思って日本人最高だなって何回思っててやっぱりこういう時悪いけどおばあちゃんのことに聞こえるんだけどこういう時の日本が日本らしくて日本しか考えなかったことだからすっごく好きんですよねであとはちょっと待ったねはいどうしたのごめんなさい<咳>はい あ、アアニメのアートブックとかもあります。これ、ふりくりと、実はね、ふりくり、あ、でも全部仕事したことはあるの人たちだった、これはね。めいめとか、これはね、コスプレもしてるんですよ、パークルの方に。で、ふりくり、ほんと、私、これはね、PR? 公式コスプレもやったことあるしで JB スタイルは鉄拳のイラストレーターだからそう鉄拳の仕事を一緒にやったことあるが多かったんですねはいそうで今ドシンジがあるけどあるけどあるけどあるけどどこにあるのわかる<笑>めっちゃ隠してる<笑> <笑>これでこれである<笑>これであるこれであるんだけど見せない<笑>見せないでこっちは DVD まだ新品なのす。クリクリとか前お酒の本じゃなくておしゃれな本って言ってたんだねおしゃれな本ですよ<笑>おしゃれな本ですマーケティングの本とかはあとは CD ですね はこちらです例えば結構昔のものなんですけどあとは YOSHIKI さ, さんからもらって楽しいりえっと前いつぐらいだったんだろうね1年1年ぐらいよしきチャンネルの方に働いててアシスタント MC としてすごく楽しかったの面白かったそうめっちゃもらってる<笑> あとはアニメの曲とかソントラックとか多いですね結構ゲームとか難しいでこれは DVD さすがに7が多いさすがに7多いねでゲームがねちょっとちゃんとスペースがなくて、えー、ゲームがねここはいつも遊んでるやつをサインしてもらってるの やつがこれかなそう、最近、これラッキーステンジンとかよく遊んでるんですけどこね、二位が楽しみです で, で、これはね、このモニターの前のケース で、使ってる。あんまり今使ってないけどやっぱり PS2 とかまだやっぱり遊びたいのゲームがたくさんあるの で,、ね、遊びたいです PS2 で<笑>で私の好きな、えー、映画とかわさびとかめっちゃ好きだったこれですごく日本好きなったんですねでやっぱりじゃん。 プレイステーション1のゲームはまだ多い。これと後ろの方ね。で、こちらの方はいつも遊んでると 生, 生放送スイッチとかやってるのところです。パターン で, でこれあの、ね、宝物だから見せたいんです。鉄拳の公式コスプレイの時に働いた時は原田さん。 のクリエイターからサインをもらったよで、これゲムゲイはね、お父さんからもらってるんですよ一番最初だって、けんかまだ持ってるんです<音声>で、前見てたの、ナナとかアイアツアワさんの好きな作品集まってるのコレクションそう、完全にコレクターですよね、これはよいしょしばしばしばしばイエイ<笑> でまたこれで前そこで見ててで例えば本気で遊びたい時にねこれ出したんですよ。ジャジャーこれはねスルカリバに働いてた時のこれはねコスプレあのー、イベントの公式コスプレとかこれでね、働いてて。 でトーナメントにも出たんですよ。まあこのゲームはねテケよりは弱いんですけど本気で遊びたかったら、だからこれでゲームセンターが行かないときはこれで結構遊んでます。よいしょあのね箱はねあったんだけどメガシャーはね。メガシャあとそれかな。 ファッションがね、前よりがちょっと変わってきてるやっぱり前のファッションみたいにちょっと派手派手なファッションも好きだからさこういうコピナイトかラフ ォ, レ, ラフォーレとかよく買うですねでアニメのこれクションアニメのシュージャリーにして <笑>そうちょっとね面白い面白いものが好き私とヴ、うん、ビ, ビアンの4章あと最近はね前は全然着てなかったんですけどすごくカットとか好きになったあと前なかったものはこれだね これ、そう。やっぱり、すっごく、ワンルームだから難しかったんですね、分ける。でも、私の、家で遊びたい時は、これような感じ、こうしてて、動けるんですよ。で、ここにパソコンしたりとかも。一人だから、一人一人でいいんじゃないみたいこんな感じ。イェあれ れれれれれああねたようめっちゃにむいつねえでもさっきはねめっちゃ遊んでた動画を撮る前に。